全国1億2000万人の FL レンズファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はキャノンの FL レンズの分解、清掃、メンテナンスをやりたいと思います。FL レンズ 50mmF1.8、そしてこれが 50mm の F1.4。F1.4 は割と綺麗ですね。 そしてこれが55ミリの F1.2 です。それでは始めましょう。最初は50ミリの F1.8 からです。今日は3本のレンズをクリーニングしますので、もうサクサクっと進めていきます。 このカニ目レンチでレンズ傷つけないようにしてくださいねレンズについたカビの除去はレンズクリーナーをシルボン紙に浸してしばらくつけ込んでおきますよくカビの除去にカビキラーとか使ってる方いらっしゃいますがあれってどうなんですかコーティングとか痛めないんですかね 打ち切れてない部分もありますがあまり強くこすりすぎてレンズ傷つけちゃうとまずいのでこのくらいにしときましょうてか今日はガンガン進めていきます撮影に2時間以上かかりましたから20分以内の動画にするにはこのくらい巻いていかないとダメですよね 今回 FL レンズキャノンの FL レンズのクリーニングをしてますが FL レンズいいですよなんてったって安いですからね分解したり組んだりする練習にはもってこいですここで注意点が一つこのレンズのマウントリングマイナスネジを外すと小さなベアリングが入ってます これ落としたら絶対見つかりませんマウントリングを外したらこの3本のネジを外します はい、これでレンズが全部外れました絞りリングを外す場合はリングについている3本の芋ネジを緩めれば外れますほら結構中が汚れてるんですよねまあ50年以上前の製品ですから。 仕方ないですシルボン紙に無水エタノールをつけて汚れを落としていきますライトを当てて位置を確認して絞りリングを戻します そしたらレンズをクリーニングして組んでいきましょうこういう作業ってあまり神経質になっちゃうともう本当に終わらないです私の腕じゃカビも落ちきりませんし曇りも取りきりませんまあクリーニングする前よりマシになればいいかなって感じでやってますまあ自分のものですからね趣味の範囲内です 私はこういうい作業好きですねなんか車を修理するのに似た感覚があります直すたんびにどんどん愛着が湧いてくるような気がしますここで注意する点が1点レンズの外し方この分解の仕方とか あと、組み付けの仕方というのはほとんど一緒です。ですが、絞りリング、あとこのレンズのマウントリングに関しては F1.8、F1.4、そして F1.2 では全く中の構造が違います。小さいバネとかベアリングの玉の入っているところが全くそれぞれ違います。そこは注意してください。 はい、50mmF1.8 終わりました綺麗になりましたね OK 牧場続いて 50mmF1.4 ですこのレンズに関しては 割と中は綺麗ですカビや曇りはあまり見受けられませんでもねやっぱり中汚れてるんですわハケでゴミを落としてブロワーで拭いておきましょう。 ピントリングのヘリコイドがグリス切れを起こしてますグリスアップしてしまいましょうはいラウナですこの希釈オイルを注入してピントリングを回すと中の固まったグリスと混ざって回した感じがだんだん良くなってきます これが気持ちいいんですよピントリングのヘリコイドに注入するグリースはシャープ10あるいはシャープ30だそうですただ私はシャープ40しか持っていないのでラウナのシャープ40を注入しました私は割とピントリングは固めの方が好きなので これでしししとしましょうフロントのリングも外して前側からもラウナを注入します。 はいここにもいますね小さいウェアリング滑り落ちないようにシリコングリースで固定してます うん、いい感じですねレンズの前と後ろだけ清掃しておきましょうあとは銘板をつけて完了です。 続いて F1.2、55mmF1.2 ですはい、ここにもベアリングが隠れてますこれどうにあってつけるか悩んだんですよ リングをベアリングの上にかぶせるようにしてつけるとうまくいきますオーケーオーケーオーケ ー, ー, ケーああいった牧かったー<笑>ーー牧場マウントリングの ククリック部分にはシリコングリスをつけておきます。 同じ FL レンズでもマウントリングの固定方法が F1.2 と F1.8 では全く違います多分ですが F1.2 と F1.4 は共通だと思いますそれではレンズをばらしていきます イントリンントグには希釈オイルを注入ですはい終わりました50ミリ F1.8 です。 きれいになりましたねアップで見るとこんな感じそして 50mm の F1.4 ピントリングのヘリコイドもバッチリです そして最後は 55mm f1.2 ですこのレンズは今でも割と高めですよねちょっと分解するのにドキドキしましたこのレンズはマウントリングがかなり腐食してましたが真鍮のワイヤーブラシでこすればきれいになりますいい感じですね はい、オッケー牧場またね楽しい自転車<笑>